逃げ道は元気出してよ覚えたのよやっはびとりなさいふぅ<笑>一緒に遊ぼうよお、っ風ださばきのいかづち無我の拒否<笑><笑> 足元に気をつけてこれこそが知恵の伝道フッ一緒に遊ぼうよ逃げフッ稲光すなわち永遠なりフッフッフッフッ見切りましたやっフッ痛くしちゃうかもフー 風りり、なさいおここよ滅の時逃げ道はありません。 の, の, の, 久々の獲物だみんながそばにいいてくれるいいとよ、工作せよ花写真を起こさずつかまえた。 みんなは俺が守れ 天堂ここにある花火2匹え っ, えっ<笑>はっまえたくらえっ祭りのバ